ステップ4、レイじゃあ、複数の例はちょっと説明したいと思います。まずは、デュラック・デルタ関数、そして、コーサインの関数をちょっとやってみましょう。これが、冬変換の定義なんですけれども、時間としては、このデュラック・デルタ関数 と, としては、それが、まあ、0のところには、 デルタ t がノンゼロなんですが、それ以外のところにはこの関数は全てはゼロでしょう。これを、積分を取るとどうなるんですかね。まあ、こういうふうにはなるんですが、それが1になるんですよね。まあ、このデルタの関数の積分、イコール 1, そしてそれが定義なんですが、それがなると、 VA、変換ね、これが周波数領域なんですが、これがすべてのところにはこれが1になりますよね。それの意味は、どれでもの周波数は、このデルタの関数には影響するコントリビューションがあるということなんですよね。これが基本の周波数はありません。 全ての周波数は重要です。こ, のまあ、これが数学的な関数なんですよね。ちょっと c サインでとのそれがかなり違うんですが、この c o s の周波数 と, と, としてはこれがまあオメガゼロなんですが、こういうふうには冬変換を計算してみると、もちろんそれがこういうふうになりますよね。これが マイナスオメガゼロとプラスオメガゼロのところには、これが、えー、と価値があるんですが、それが0、ねえー、以上 の, の, の価値があるんですが、それ以外のところには、それが0、えー、になりますよな、ね、で、これが基本的に、えー、とこの2つは、えー、と逆 の, のことになるんですよね。で、これが π、えー、メガ、マイナスオメガゼロと π イ デルタ、オメガ、プラスオメガゼロにすると、こういうふうにはなるんですね。そして、これがもう一つの例をちょっと述べたいと思いますが、これが E のマイナス A、T の絶対値なんですね。これがまあ A はゼロではない場合なんですが、実数として。そうすると、これの積分を取ると、この表現になります。 A 2A プラスオメガ次乗分の 2A になりますこれがと、プロットすると、この左上の青いグラフなんですが、これが a イコール 0.5 の場合ですが、これが f of t の, のバージョンなんで、x 軸は t 時間 な, なんですが、0のところにはこのピークがあって、左右は一緒になってるんですよね。 対象になってるんですが。そして、これが、冬変換にすると、まあ、これが、a イコー分の一に入れると、まあ、この形になるんですね。結構、これが狭いピークになってるんですね。で、これが、時間の領域と、これが周波数領域なんですよね。これが、時間領域 が, が広いとと、 周波数領域が狭いんですよ、ね。じゃあ、それが A イコール2分の1のバージョンなんですけれども、A イコール3の場合には、これが、これのピークが狭くなるんですが、この Warren0 のピークが狭いんですが、えっと、下の方が、これが笛変換のバージョンなんで、この周波数領域としては結構、 まあ、ほぼ平らになっているんですよね。かなりフラットになっているんです。で、それが広くて、えっと、ゆっくりは変更になっているんですが、それがよく考えると、時間領域にすると、ゆっくり上がってきていると、周波数は低い。というのは、えっと、基本的にこれが、まあ、ほぼゼロのところ に, に近づいているでしょう。で、もっと、 急に上がってきてると、それがもっと変更は早いということが、周波数も早いということなんで、これがもっと広くて、高い周波数には結構価値があるなんですよね。で、これが一つの重要な例です。そして最後にはちょっといくつかのバージョンがあるとはちょっと説明したいんですけれども、例えば、 これが、まあ、各周波数 の, のことは計算しているんですけれども、左側が大文字の Fω と右側が Ft、ね、なんですが、これが、えっと、こっちの場合 だ, だったら 2π 分の1の が, が, がこっち側についているんですよね。で、これが、まあ、あの、こっち側に 2π 分の1はついてて、こっちにはついてないので、まあ、ちょっと異なっているでしょう。で、これが、 非対称のバージョンなんですが、そして、時々はこういうバージョンは教科書とかに出てきますよ。で、これが分、root2 π 分の1が f of の計算にもありますし、えっと、f、大文字の f of o のバージョンにもありますね。そして、これが、えっと、冬変換と逆冬変換には、両方には、この、あの、 ルート 2π 分の1には つ, つけてありますので、これが、えー、と対照的なバージョンですね。そしてこれが、まあ、えー、と各周波数なんですけれども、基本の周波数のバージョン も, もありますので、これがと、こういうふうにはなるんですね。そして今回、こ, んこの場合には、オメガじゃなくてヌー、ヌと書いてあるんですが、2, 2つともあの、その 2π 分の1にはないです。で、こっち側にすると、まあ、この、 事情のところには入ってますよね。えっと、e の i2π ィ t が入ってます。そして、えっと、ある教科書にはこの緑のバージョンとある教科書にはこの青いのバージョンとある教科書にはこの赤いバージョンがあります。で、えっと、基本的にそれが分 2π 分の1の違いにはそれが数式にはどこに入れるのかそれが次第です。 で、いくつか、えっと、3つとも、あの、正しい冬変換と言えるんですが、それがどっちに使うのかはちょっと注意してください。